ますよほらこのな感おーうまそうだねはいどうもドラガーですえっさ今夏たん<笑>ということでですね今回はね僕の酔いをさらに加速させると っていうようよな肉大好き牛タンってなかなか食えないじゃないですか牛タンが好きな時に食える人ってもうそれってもうブルジョだよね今回は牛タンが食べたいんだけど牛タンがそんなに手に入んないし高いしって思っているその方必見のしいたけを牛タンにしてしまうと明日から使えるそういうレシピを皆さんに伝授したいと 思いますリュウジのバズレシピということでね、このあのこれね、めっちゃ売れてる11万部ぐらい突破したこの太らないなんかおかず本の中にね、このねぎ塩牛タン風しいだけっていうレシピがあるんで、これをちょっとパクっていきたいと思います。はい、6個ありますね、ねこれね で、これはしシたけの茎の部分はね切り落とします茎の部分はねごまムクーんで炒めたらあの美味しいですごま油とねあの塩と味の素で炒めたら大体たいしくなるんで結構ね根元の方から切っちゃっていいですよはいこんな感じおっよし根切ったんですねこれ半分ぐらいですねんた時ジャリジャリするの嫌ですよ ね, やっすねでこれを分解して洗っていうものじゃあ切っていきましょう こんな感じねまあここらへんかな 80g ここにね長ネギをね入れていきますチーズがいっぱいあるので多分ね大さじ2ぐらいでいいのかな、はい、おしまなぶを小さじ半分に入れます味の素が12345678910振りぐらいかな ちょっとねえー、ネギの量によってしょっぱくなったりもするのでちょっとね味見ていきます酔っ払ってて伸び足んないなと思った時にあと1品欲しいなと思った時に開発したレシピなでネギダレは完成はいじゃあねフライパンいきましょうとサラダ油をねえっ、ー、と引きます、まあ、小さじ2ぐらい全体なじませます 全体に味ませたらですねもう椎茸さんをね、えー、とこのまま焼いていきますねはい中火にしていただいてちょっとふたを閉めましょう蒸し焼きにしていきます蒸し焼きにすることによってこの椎茸がですねプリップリな食感になっていきますこれネギなんですけどネギの辛さが苦手な方って結構いるじゃないですか、えー、そういう方はですねえっ、ー、とあの途中でのっけてちょっとねねぎだら蒸すといいんですよ途中で蒸していくようなで最初は椎茸だけ蒸していきます ああ基本だね、これ何にかけても美いしいのすみません、あのこれこれね、あのこのシリタリートけも、若干塩、あげてください、そうするとね、浸透圧でね、えー、水分が出てくるんです、蒸し焼きにするのがコツです、中火で今、蒸し焼きにしております、そうするとですね、ここにお、ね、水が上がってきたら、このシートけだえー、なんだ、にぎだれを乗せていきます、たっぷり乗せちゃって これね、ネギの辛みが気になる方で、生のネギダレが好きな方は、多分そのまま乗せていただいて、焼き上がった後に乗せていただいてもいいと思います。この状態で、まあ、約ね、1、2分ですね、えーと、蒸していきます。じゃあ、いいですかあげますよ。ほら、この感お、うまそうだね。それではですね、これを崩さないように、えー、お皿に盛っていきます。香りやば。あここに、 えー、とレモン添えてあげてくださいブラックペッパーち ょ, ちょっとちょっとおいブラックペッパーしてあげましょうかこうねあのねぎ塩牛タン風シイタケの完成ですはいそれではですね、えー、さっき、えー、とグリーンラベル全部飲んでしまいましたので新しい僕の相棒を紹介させ て, ていただきます ててってっ て, って一番のやつーはいということでですねやっぱね牛タン風の味付けですよこれはね一番のやつでしょうではいただきたいと思いますじゃあまずですね僕はもう最初からレモンかけちゃうレモンるときはこの皮を下にしてくださいねはいねぎダレたっぷりのこのしいたけをおほうまいなーこれたまらんわこれしいたけとしてうまい非常にうまい 美味しいです塩分濃度も非常にねもうちょっと加減してもいいかもしれないですねおかずとして食べるんであればご飯として食べるんだったらこれでいいと思うんですけどもこれほどビールに合うしいたけが山田かつて山田かつて山田かつてあっただろうか最高のつまみです今回のポイントは2つたっぷりネギを使ったねぎ醤油を作るしいたけを蒸し焼くってことですねぎ醤牛タンを食べてるような気分にされますのでぜひやってみてください うまっあっ、お客さん来た、うん、めっちゃめちゃうまいっす